これずっと気になってたんですけど、ちょっといろいろありましとリアル事情がいろいろありまして、なかなか食べる気、ちょっとやる用意できなかったので、本日食べていきたいと思います。んこのちょっと見えにくいですけど、オムレツの2種類と、これがオムライスですね、まあ、オムライスは分かるんですけど、んこれ、どっちのオムレツなんだろうな、まあ食べ、食べないと分からないですね、それでは、まずはこのオムレツの方から、いただきます。 うわ意外とふわっとしてるなぁでもこっちはちょっと物足りないかなあそうだ今回ちょっと味を変えたい時のお供としてこちらの売られていた缶ジュース2種類も用意していますうーんこちらねこちらマンゴーあジュースでこちらパイナップルジュースマンゴーネクタイって書いてありますねなので最後はこちらも合わせて評価していただきますそれでは、はい では正介が終わったところで引き続き食べ進めていきましょうふんわりとした食感と中のケチャップライスの酸味が本当にいいこういうのが美味しいんですよね、うん、まずこちらのプレーンオムレツなのですがふわっとした食感をかみしめると中から卵の甘めの味付けが口の中にふわっと広がってきて美味しかったですね 甘めなんですけど結構パクパクと食べて進めることができるようなそんな感じです1個あたりの大きさも手ごろなのでちょっと食べたい時にもいいかもしれないですねで卵料理でいえば朝なのでうん個人的には朝のイメージなんですよね 朝, なんか朝の忙しい時のひと品なんかでもいいかもしれないですねとても美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます続きましてのこちらですねミートオムレツこちらは、うん ミートっちょっという、いわゆる中にひき肉が入っている、いわゆる想像できる形のミートオムレツなんですけど、ちょっと玉ねぎの味が強かったですね、なのでミートという名前なんですけど、ちょっと玉ねぎの陰に奥肉が隠れてしまって、うーん、名前負けしてるなっていうような印象があったのは、ちょっと残念ですね、玉ねぎの甘さを感じることができたのは良かったのですが、もうちょっとお肉が主張してほしかったという思いがありましたので、わっとした卵は美味しかったんですが、こちらの点数とさせていただきます。 名前けているのがちょっとちいのっしなそしてこ ち, らのこちらのオムライスこちらは中に入っている、うん、ケチャップライスの甘酸っぱさが外の側の卵とよく合っていましたねで少量なんですけどグリーンピースも入っていてそこの食感の変化がまた良かったですねオムライスのグリーンピースってなんとなく好みが分かれそうな気がするのですが 自分はこれはありだと思いましたのでこちらのペースとさせていただきます。でついでに、まあ、ついでっていうのもなんかおかしいんですけどこちらの2種類の缶ジュースこちらのマンゴーネクターは、まあ、濃厚なマンゴーの甘さが口の中でふわっと広がってきてでもそんなにしつこくなくてあっさり飲むことができました濃厚なんだけどあっさりしているというちょっと変わり種、ね、でも美味しいマンゴージュースでしたのでこちらのペースとさせていただきますそしてちこのパイマップルジュース 果肉入りで、果肉の食感も楽しとができたんですが、自分は果肉入りのジュースってちょっと苦手なんですよね、なんか喉越しの悪さがあって、まあ、そんなのここ見るで買えよっていう風に突っ込まれそうですけど、でもパイナップルの甘酸っぱさをしっかり感じることができて、とっても美味しかったので、比較的飲みやすい方だったりですね、まあ、あくまでもかに入りの中ではですが、というわけでこちらの点数とさせていただきます。はいというわけで、本日の業務スーパーの卵料理と、冷凍卵料理とジュース、とっても美味しかったです。 本当卵料理って朝のイメージがあるのでこんなにたくさん食べることないんですけどまあそもそも真似するなって話ですそういう風に食べ比べてみるというのもいいかもしれませんねちなみに皆さん卵料理は何が好きですかコメント欄で教えてくださいねそれでは初中意見ま薬を送るぞ難病を難病に薬立ち向かってくださいうーん立ち向かえるかなーって感じですね